はい、太郎です太郎ねえ空見上げたひまわりが僕の背中をで押すよはいということで皆さんこんにちは太郎ですはいということでねあのー、サムネとタイトルを見た方はわかると思うんですけどとんでもない肌荒れが起こってしまいました私の体の一部キュニキビとか動画で数多くやってきたんですけどこれまでね 今までで一番ひどい皮膚炎が起こりました、まあ、画像ちょっとねめちゃくちゃ閲覧注意なんですけどあのー、こちらですはいえぐくないこれマジで見ないで本当に見ない方がいいけどこれ2日後もこんな感じで ね, ね 何なんだ俺もうストレートなんかね最近その嫌なことが多すぎてもうメガネ壊れたりイヤホンなくしたりとかその不幸なことが頻繁に起きまくってて俺もう終わったと思ってあ人生終わった終わったみたいな感じでテンションでいたんだけど。空見上げた それに加えてね、この大荒れも来たからこれストレスでもおかしくなってんのかなストレス性のじんましんってあるらしいからそれなんかなって思ってとりあえず分かんないけどかゆいから皮膚科行ったんよで皮膚科行って最近どっか行きましたみたいな海外とか行きましたいや行ってないですちょっと山に行ったんですけどみたいなあーなるほどこれじゃあ毛虫皮膚炎ですねみたいな 毛虫による皮膚炎だったらしくてじんましんの荒れ方じゃないそして赤いかゆいっていうなんか症状によると毛虫のね症状だったらしくてもうえぐいつらい<笑>もう女の子に裸を見せれないこの俺の唯一綺麗な手とかがね言うてねもう手とかも除毛クリームのせいでちょっと骨にかぶれてて今治りかけなんだけど。 早く綺麗にななないかなって思っておりますそれに加えてねも太ももまでこんなになるなんて悲しいピンピンはいということでねやっぱりなんか意外とね公園とかにも毛虫とかめちゃくちゃいるからもう公園とかでブラブラってしてるのもちょっと怖くなっちゃってだからもう今日からはもうあの短パンは履かないようにしようと思って<笑>短パン履いてたってと思のもあって今日から長ズボンなるだけ履いて周りの木とかには絶対座らないように。 公園のブランコにも座らないようにっていうちょっと意識をしては<笑>いそういう感じで生活していきたいと思いますもう過去一のねひどくないこの荒れ方も今、しかもねこれ治るまでにあの一番短くて1週間一番長くて3ヶ月くらいかかる1から3ヶ月くらいかかるって書いてあってでもう今薬塗り始めて2日目なんだけど全然治る気配なくてまだ痒みも取れないから これ終わった俺絶対3ヶ月コースやっていう感じでって感じなんですよ太郎のメンタルもほぼほぼすり減ってなくなっておりますが皆さんの応援で頑張っていこう太郎頑張ろうっていう気持ちになるので応援ちょっと応援コメントみたいなのお願いします、まあ、見えないところでよかったまだこの辺とかにバーってできるわけじゃなくてもう足の裏って全然見えないところだったからまだ助かりました私ははいそういうことですはい太郎でした 皆さんもね、火消しには気をつけてください、重要お知らせでした、はい、バイバイ。